形容詞の語尾変化名詞には性別がありますねはい、男女中そうです、単数複数もありますねあるね実は形容詞にも同じようなものがあるやだ、先生やめて ちょっと待ってそれはショックだろうとは思いますがねいやーもう聞きたくないいいニュースもあるのにいいニュースってそれがとっても簡単ということですよ本当に簡単なの今まで習ってきたことをちゃんと覚えていればねそれくらいは覚えてるよよしでは始めましょう 高変化とと変化のことを覚えていますかはい変化する時は公母音は同類の公母音に何母音は同じ何母音に変わるそうですね実は高変化・何変化の原理はとても幅広いもので母音子音を問わず単語内の音声ハーモニーを決める根本原理です。でも カラボックンの言う通り母音変化がその原理の最も代表的な例です今それを頭に入れておいてその観点から見てみましょうそこまではいいですね OK さて名詞の性別はそれぞれ決まっていて変わることはないですよねまあそうだなママはママでパパはパパだからね その通り、形容詞は、いつも、名詞と隣り合っていますね。はい、おいしい料理とか、楽しい映画とかね。いいですね。それで、形容詞は、常に性別を、名詞に合わせるわけです。なるほど。まずは、 名詞のせいと数を表す語尾を思い出しましょう「オン」「アナ」「アノ」「アニー」 あやおやいえよういでは形容詞を変化させてみましょうまずはビーリー白いという簡単なものにしますはい見てくださいねビーリーの語尾は だね、いいですねいくらあったらええわですかしーンですかぼうしだよろしいしーンで終わる単語は男性ですか男性だそうですつまりビエリという形は男性形系にあたるわけですね男性形系は単純ですから一般的に形容詞の原型とされています じゃあ、もそう男性系ですでは女性系を作りましょう名詞の語尾表を見てね女性系の語尾は「あ」と「や」その二つしかないよねはいいいよ「う」は「後んか何んか」後んかじゃあ女性系にすればどちらに変わる あ。あですね。いくらっては、高音ですか何音ですか何音。いいぞ。女性形にすると、どちらに変わるいや。いいですね。女性形、出来上がり。べーらや。べーらや。ああ。ああ。いや。 どうですか青の形容詞を変化させてみますかやってみようどうぞ c ーはちょっと後回しにするねまずゼロニとガルボイにしよう U も O もこう変化だからあに変わるねいくらかへはどっちもやに変わるね 先生、どうですか素晴らしい。ゼリオネ。ー次は C にね。語尾は E。E もいくらっても何変化だからどっちもやに変わるね。C に。簡単でしょいやいやいや、僕の頭がいいんだよ。間違いない。じゃあ中世系を自分でやってみる いいよ。中世の語尾は、おとえしかないよね。はい。いといくらっかえは、ナオンだから、どちらもえに変わる。うは、こう変化だから、おだね。だから、しにいは、しにえ。じりょうには、じりょうのえになるかな。まる。 だけど、ガルボーイはどっちもオだから、ちょっと気になるね。大丈夫。そのままでいいですよ。つまり、ガルボーイそうです。シニエ。ジリオネ。ガルボーイ。 Ие, ие, красный, красная, красные, красные, желтый, желтая, желтые, желтые. Они красные. Они желтые. Синий, синяя, синие, синие, сладкий, сладкая, сладкое, сладкие. Они синие. Они сладкие. Голубое небо, белые облака, зеленый лес, синяя река. зеленое дерево, зеленые листья, зеленая трава, белые и голубые цветы. Морской, зеленый морской берег, синие морские волны, белая морская пена.